今日は土曜日今日は珍しくね、何も予定がなくて、すっごい天気もいいから、してっ今からフけに行って、ね、動画の編集しようと思う、なんかだんだん慣れてきて楽しくなってきたよ、ま, まだまだですけど。 Morning from Brooklyn. 今日は日曜日さっきジムに行ってねで帰ってきてシャワー浴びて今はサラダを食べてますニューヨークのジムは安いよまあどこのジム行くかによるけどうちが行ってるうちが行ってるブリンクってジムは大体月に 20ドルとかまあ、2500円とか3000円ぐらい払ったらもう行き放題で会員のレベルがあってで一番こう見学が安い下のレベルはその自分が決めたここの1店舗だけに行けるタイプでうちはそのもう1個上のレベルあのレベルっていうかそのクラスを取っててって言っても多分5ドルぐらいしか変わんないから月々は。で、そのレベルになると そのブルックリンの中とかマンハッタンにあるこう同じチェーン店だからジムがで同じジムでも違う店舗にこうやってあの行けるだからそのなんか友達と一緒にジム行きたいなとかなった時にその友達の家の近くに行けるとか多分そういうのができるからおすすめちょっと面白いなと思ったのがあのうちの前の家のアパートの近くにあるジムは。 まあ、そこのジムがあるエリアが結構こうラテン系がよくいっぱい住んでるエリアっていうのもあってこうジム行ったらこうラテン系のゴリゴリみたいなのがいっぱいいてまあそれはそれでなんかわあかっこいいっ て, なってこう目の保養になってたけどでも今引っ越してきてでまたここら辺の地域の新しいそのジムに行き始めてでここのエリアは基本的に黒人が多い町。 ジャマイカとかそこら辺が多い黒人のエリアだからやっぱジムに行くとゴリッゴリのあの黒人がなんか筋トレやっててなんかそれはそれでちょっとニューヨークらしくてこうなんていうエリアによって違う人種のゴリゴリが見れてちょっと面白い<笑>ジムはねだいたい週3ぐらいかな最近は。 もともと小学生から日本にいる時小学生からそれこそアメリカ来る直前までずーっとバドミントンしててだから体を動かすことは結構多分もともと好きでだからジムに行ったら行ったで結構頑張るっていうかその筋トレもちゃんとやるしちゃんと自分を追い込んで走れるしただ問題なのが行くまでジムに行くまでがすごい自分との戦い多分みんなそうなんよね。 行ったら行ったらねみんなこうやる気出て頑張れるしねそりゃそうよねジム他の人も行って他の他にも頑張ってる人がいるからそういう人たち見てね頑張ろうってなるけど行くまでがやっぱ一番大変でだからそこさえその何ていうじゃあどうやってジムに行くまでのモチベーションを上げるか。 それはまあ多分人はそれぞれだけどなんかもううちが思うには一つ目はなんかもうスケジュールその一日のスケジュールに組 み, い組み込んじゃえばいいと思う例えばその夜寝る前にだいたいこう明日のスケジュールを考えるわけ例えば明日が土曜日だとしたら明日土曜日特に例えばその4時から何々ちゃんと遊ぶ約束あるからじゃあ朝起きて。 でじゃあ朝一番にジム行ってでその後帰ってきてシャワー浴びて家の掃除して洗濯してでちょっと料理し て, してそしたらまあ大体何時ぐらいかなでそれから何々ちゃっと遊ぼうとかそんな感じでなんかもうプランにスケジュールに入れちゃえばこう動きやすいうち結構それいつもやってる感じ特に週末とかこう自分の自由な時間が増えた時こそまあジムには行くようにしてて。 であとは仕事の日たそれこそ平日とかはもう仕事場にジムの洋服とか道具を持ってってでもう何仕事終わってもう何をも考えれば「はいもうジムに行きます」みたいなそんな感じもうジムに行こうか行く前か悩むよりも先にもう道具持ってきたから行くくらい の, あの気持ちを持つの。 がいいと思うかなあとはあと多分結構これ男の子がするのかなそれこそなんかこう仲のいい友達とか一緒に筋トレしたい友達とかを見つけてワークアウトバディにしてでな決めた何曜日何曜日何時からってこう決めた時間に2人で行くみたいな特に男の子とかはこう筋トレ重いなんかこ う, こういうやつ。 するからワークアウトバディがいることによってこうお手伝いできるっていうかそのなんかこう重い器具をなんていうの準備したりとかだから結構男の子には多分それはおすすめかな。 あアートエキスポに行ってきました。楽しかったね。楽しかったですね。あのー、えっと野生爆弾のクッキー先生。あ、そうクッキー先生は不在でしたけど。不在でしたけどクッキー先生のアートを見ました。肉肉クショットメ。<笑>クショッ肉まあ可愛かったっちゃ可愛かったね。メイクに似とっ た, こともあったけど。似てないね。似<笑>てない似てない。<笑>そう今からはねちょっと買い出しに行って。 それからご飯を食べにちょっとピザ休憩挟んだけどねデブやな、はい、デブでも一枚で収めたっけな収めた枚で収めたけどこれからちょっとタカちゃん の, あの 肉, 肉チャンネルの計画をしにね、はい、今から計画立てて肉、ね、チ, チューバーとしてこれから活動していくので<笑>ちょっとその計画をお手伝いしたいと思います はい、じゃあまた<笑>はい今日は春んを作っていきたいと思います、はい、えっ、ー、と「み、は、ゆ、い、きのズボラ飯へようこそ」はい<笑>、はい、素早く早く簡単に作っていくのがえっ、ー、と「みゆきのズボラクッキング」の特徴でございます今日は春んということですね で材料もほんとはお肉がいるって書いてあるんですけどお肉を買い忘れたので今日は玉ねぎじゃがいも<笑><笑>玉ねぎとじゃがいもとあと何キムチをそこらへんをザクっと入れていきたいと思いますまずはこうやってたねぎを切ってねちょっとすごいのあーもうすかんこれこのねやめて。 <笑>ちなみにカメラマンはタカちゃんです。 But before that, let me talk about my tattoo for, my,、uh, for all my non Japanese friends who are asking me about my tattoo. So here it is it's a cherry blossom. We call it in Sakura. Sakura in Japanese.、Uh, and this is my first one too. And I'm not sure if this is gonna be the last one. We'll see. <laughs> Uh, anyway, I have always wanted to get a tattoo since when I was 20 or 21 years old, but I didn't get it right away because tattoos are not something popular in Japan yet. Especially for old generation, they still think that tattoos are like super super related to gangster things. So, but I'm assuming like maybe in 2020, next year, we have a Tokyo Olympic. So, you know, some young people, like there are a lot of people who want to get tattoos like me. So, after the Olympic, I'm assuming that the social norm towards the tattoo might be changed. Hopefully, though, like, hopefully. There are a couple of reasons why I wanted to get Sakura for my first tattoo, but overall, it embraces my identity. So, firstly, I was born on April 2nd, and my parents told me when I was born, there r cherry b l o s s o m blooming perfectly and beautifully. so And they saw all the cherry blossoms and me as a you know super tiny baby. They wanted to name me Sakura, but they didn't because Sakura they normally last a couple of weeks, which is super short compared to other flowers. So、I'm, I think my parents didn't like the idea that you know such a beautiful thing only lasts a couple of Weeks, so that's why they didn't name me Sakura and instead they named me Miyuki, which is totally you know fine. I love my name. And then, secondly, the Sakura is t kind of a symbol flower of my country, which Japan like, symbol flower of Japan. So, even if I'm living in different country. I'm always Japanese. I'm proud of to b e Japanese and I love my country. So I wanted to, you know, like remember that where I'm from and my cultural roots. So, and then, you know, Sakura, it just looks, you know, super cute. So, yeah, those are the reasons why I wanted to get a Sakura for my first tattoo. And then I. I found a Japanese tattoo artist in Brooklyn here. So, and then I found her on Instagram, surprisingly. Social media. Yeah, so I I sent a text to her and asking, you know, how much and, you know, where and all that kind of stuff. So, and we set up the date and then I actually got it. So, getting the tattoo part was so easy. but Like what you get, like the planning was hard. Like what you're going to get and where you're going to get, like those things, like they all up to you. You know, t h all t a the tattoo artists, like what they do, it just, you know, just create, just create what they have been told. So planning was hard for me. But yeah, I love my tattoo. I'm really, really liking it or loving it. So. Yep, that's my tattoo story. This weekend was fun. You know, as you can see, I went to an art expo with my friend and it was cool. So, but my YouTube video I'm doing in Japanese because I have so much things that I want to, you know, tell my Japanese friends and Japanese subscribers. So, maybe I can, you know,、uh, talk in English sometimes like this. Because I know, like, some of my non Japanese friends t have e y h been watching my videos. Like, how kind or supportive you guys are! I love you guys so much. So,、uh, but anyway,、uh, thank you so much for watching this video, as always. And、uh, I hope you enjoyed it. And I'll see you next one. Bye.